空気が読めないというか、なんというか。どうも、政治いろいろの学部です。結局のところ、自分たちのことしか考えていない。自分たちの考えだけが全て正しいと思っているとしか思えないんですよね。賛成多数で採決された ロシア避難決議ですが、令和新選組所属の議員だけが反対票を投じ、全会一致とはなりませんでした。東京スポーツの記事を引用します。1日の衆院本会議で、ロシアのウクライナ侵略を非難する決議が賛成多数で採択された。山本太郎代表を率いる令和新選組の参議院は、 前日に声明で発表した通り、採択の際、賛成の意を示す規律をすることはなかった。ロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求めるとの非難決議は、自民党や公明党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党などが賛成した中、 レ和バだけが反対に回り、全会一致とはならなかった。レ和バは前日に声明を発表しており、ロシア軍による侵略を最も強い言葉で非難し、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求める立場としながらも、非難決議は具体性がないことを理由に反対を表明していた。 これに、令和の主張は分かりにくい。世界に誤ったメッセージを伝えかねないと、再考を求める声が多く寄せられたが、山本氏は考えを上げることはなかった。本会議後、会見した山本氏は、反対した真意について、前日の声明に加え、国会の決議が遅すぎることも理由に挙げた。ロシアによる ウクライナ侵攻は先月24日から始まり、同日に G7 首脳によるロシアのプーチン大統領を非難する声明が発表されたのに対し、国会は週3を含めてこの日まで本会議が開かれることはなかった。山本氏は侵攻されてから何日経ちましたかという話。本会議をどうして早くやらないのか。 一刻も早く攻撃をやめろ、撤収しろの意思を示すのには賛同するが、5日経った後に撤収しろだけでは国会の役割としては弱いと、時間が経った中での国会決議ならば、もっと具体的な提示が必要だったとする。決議は世界に対して宣言する意味もあるが、政府に対して動かしていくという国会の決意を示すもの。 進行から5日経った現在に対し、攻撃をやめろ、軍を撤収しろは絶対に必要だが、それに加え、日本国の政治家として何を求めていくかが含まれていないと。いつものやってる感を演出するだけの決議になるのは一番残念なこと、と山本氏は反対に回った理由を説明した。とのことです。 山本太郎氏の言い分は非常にわかりづらいものですね。いや、わかりづらいだけならまだマシなのですが、これは明らかに世界に対して誤ったメッセージを送ることになってしまいます。ロシアに対する避難決議については、国内でも2月28日に千葉県議会、3月1日に神戸市議会、大阪府議会などでいずれも 全会一致で可決されています。党派理念を飛び越えて、ロシアの応暴を許さないという意思表示をしたわけです。山本太郎氏の言い分を借りれば、これも全てやってる感だということになりますね。さらに言えば、国政に携わっていない地方議会が避難決議を出したところで何の役にも立たない。 これこそまさにやってる感の最たるものだということになりますね。山本太郎氏も国会で賛成をしなかったのだから、各地方議会の全会一致に対して苦情を言ってほしいものですね。国政に参加していない地方議会の非難決議など、やってる感以外の何者でもないと。もし山本太郎氏がこれを否定したとすれば、 今一度もいいところです。信用するに値しない人物と言ってもいいと思います。3月1日に国際人権理事会が開催されました。この中でロシアのラブコフ外相がビデオ演説を行いましたが、ラブコフ外相が演説を開始すると、約40カ国の外交官100人以上が一斉に退席し、 抗議の意思を示しましまた日本も退席し、松野官房長官はこの退席について、ロシアによるウクライナ侵略への抗議とウクライナへの連帯を示すため、調整の上行われた。我が国も一斉退席に参加した。国際秩序の根幹を守り抜くため、結束して毅然と行動しなければならないと述べています。 この時会場に残ったのは中国、シリア、ベネズエラなど一部の国だけだったといいます。いずれの国も独裁体制を築いている権威主義国家です。令和新選組はこれらの権威主義国家と同じ印象を与えるとなぜ気がつかないのでしょうか。令和新選組の大石秋子氏は自身のツイッターに 決議に反対した理由をこう記しています。あのロシア避難決議は G7 としてアメリカの側に立つという内容です。アメリカバイデン大統領はロシアと戦争して第3次世界大戦を起こすか国際法を犯した代償を払わせるかだという私はその側には立たない人間の命を守るため 決議に反対、経済制裁に反対。とのことで、まずですね、そもそも暴挙を行ったのは誰ですかという話なのですよ。ウクライナは国際的に認められた劣気とした独立国家です。その独立国家に対し、自分勝手な理由をつけて侵攻を開始したのはロシア側です。そのロシアの暴挙を非難し、 これ以上人間の命を損なうことのないようにするための避難決議なのです。次に避難決議の内容です。ポイントだけを記すと。ロシア軍による侵略を最も強い言葉で避難。ロシアに即時攻撃停止と撤退を強く要求。政府に法人の安全確保に全力を尽くすよう要請。 制裁を含めた迅速かつ厳格な対応で平和を取り戻すよう政府に強く求める。この事態はアジア含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねないと指摘。とあります。アメリカの側に立つかどうかは置いといて、この避難決議のポイントのどこに G7 としてアメリカの側に立つという内容が含まれているというのでしょうか。 大石氏の言うことは全くの死理滅裂。言語道断と断じざるを得ません。さらに言えば、大石氏が反対した理由と山本太郎氏が反対した理由に全く整合性がありません。令和新選組は、党としての主張自体が死理滅裂であり、何ら説得力を持たない愚劣な戯言とといっても過言ではないと思います。